こんにちは、駅占いと相の研究をしている恥をじと言います。自分の顔は金運がある相なのかない相なのか。自分の足りない部分欠点は何ですか。何を直せばいいんですか。金運相になるにはどうすればいいの？よく質問を受けます。金運の相になる方法についてお話しします。人相は親から受け継いだもので、整形する以外に変えられないと思われがちですが。 オウム心理教のあの逃亡犯のお二人からも分かるように己の心持ち次第でどのようにでも変化するんですね自分の力で成功している人は両口角が目の中央線より広くなっておりその位置をキープしていますこの状態になるには口を広げる工夫笑顔を作り続ける必要があります笑顔を作る練習をしましょうね金運の層は自信を持つことから作られます 毎日鏡を見ることを習慣にしましょうたとえ鏡に映った自分の顔であっても明るい表情を見ることは気力運気をアップさせてくれますよインドウを揉むマッサージもしましょうどんなくだらない夢でもいいから願い唱えながら揉んでください10回くらいで十分だと思います世界征服忍者になる宝くじ当たるようにまあどんな内容でもいいです くだらない遊びの気持ちで行ってください。金運を呼ぶ顔相になるためには心を動かすことから始めなければなりません。続けていれば気持ちに思わぬ効果が現れ、自のずと運気が上がります。顔相の62部位の分類、複雑な説明は全て省きます。口、鼻、陣中、耳、顔の形と見ていきましょう。口は財布です。穴は金運。 人中はお金の出入りを表します。口のきっそうから男女ともに口は大きく口角が締まり色つやが綺麗な薄べにか薄くてもピンクっぽいつやがある人そして上唇が下唇より大きい人が良いそうとなります。自分から積極的な金に向かっていく人の顔ですね。下唇が大きい人は周りの援助で金運をつなぐ人ですね。今日の悪い顔そうとされるのは 口角に締まりがなくいつも口が開いている人です。出費が抑えられない財布の締まりがない人ですね。上唇がはみ出る人は人に気持ちをうまく言えないので金運は舞い込んできません。下唇がはみ出る人は自己主張が行き過ぎるので金運が逃げる人です。今度は鼻の筆層鼻は金運を表します。鼻は高く小鼻が張り大きいのが、 良いいとされていますしかし重要なのは鼻の穴ですね鼻の穴が正面からどういうふうに見えるのかです正面から見て穴が少しぐらい見えるのが良いですね、はい、それ以上に見える人それ以下に見えない人は運なしです見えすぎる人ほど無駄に出費衝動買いで散財傾向欲に走りやすい傾向があります友人関係が金の切れ目は縁の切れ目になってしまう人ですね 逆に全く見えない人はお金を貯め込み続け、人のために全くつかまない傾向がありますので周りと疎遠になりやすいのでこれも金運は望めませんね身分相応の経済関連を持ち合わせるようになるとですよ花の形は不思議なことに変化していきます人のためにできる範囲でお金を動かすことができる人になります長期にわたり金運を良い方向へと動かせるようになるんですね花下の溝、 ここは主に付き合いの広さ人間関係の交流によってめくってくる金運が分かります深く長いのがいいです幅が広いほどお金のめぐりやすさたまりやすさを表します歪んでいたり色艶がいつもよりくすんでいたりすると金銭面トラブルが起きる前兆ですね耳は暗、先祖運も表します耳たぶが大きい 聞く耳に近いほど財力成功への可能性が高いとされています。耳全体に厚みがあって、耳たぶに色艶綺麗で厚く弾力があるのが良いですね。蝶のような形になっていれば、さらに金運はいいです。耳たぶが大きい人ほど、人脈によって財運がもたらされる運勢を持っています。 耳タグがない人ない人は体を使って努力すればするほど財や名声が持たされてくる人ですね顔の形ですが現代においては顔の形はさほど重要ではなくなっていますね丸型四角型、逆三角形と卵型とありますねどの顔型でも大切なのは額から眉の間鼻唇と正中線 ここが金運を呼ぶかかどうかも握っています皮、ね、体中央に傷があるくすんだほくろがあるこの部分だけ色艶が悪い左右対称の曲がりが大きいこの4つの現象が起きているかを確認してください金運が巡ってこない要因になっていますのでね傷ですね傷は通常は時間とともに薄くなって目立たなくなるはずなんですが何年経っても目立つような傷はですね金運なしです 自分が起こしたトラブルに対して何の対処もしていない反省もしていないということを表していますねでくすんだほくろこれは心の支えとなるべき宗教や哲学持ち続けるべき信念が欠如しやすいまたしていることを教えていますね色つやは健康に問題あることに本人が気づいていないということを表していますよ左右対称の大きな曲がり、 これは気持ちのゆとりが完全になくなっている仕事と家庭学業やプライベートが区別できていないことを表していますね金運をアップさせたいなら解決すべき要因を取り払わなければいけませんねまずは鏡で顔を見てください顔を真ん中から左右に分けて診断していきます鏡の右側は学校や仕事 外で起きている問題を表しますねストレス、プレッシャーが現れます左は家庭内での問題です家族や親族間の問題そして病気の問題を表していますね説明してきた鼻や耳、人中の内容を思い出してですねなぜ自分は金運がないのか自分の欠点は何なのかを自分なりに判断してみてください 金運を逃さないようにする大切な風水一つ生活習慣も金運に大きな影響を与えます清潔な生活を心がけることは当然のことですよねその心がけが真っ先に現れる場所がトイレです簡単な風水習慣教えましょうね蓋を閉めるだけですねトイレで用を済ませた後は蓋を必ず閉めてくださいトイレは家庭内全体の金運ですので開けっぱなしは口が開いてるのと一緒お金が出続ける状況を生み出します 会社においても同じですね。開けっぱなしでその上汚れているトイレ会社を必ず傾かせますね。不平不満、愚痴、妬みそういう社員を育ててしまうんですね。人々の持ってはいけない捨てないといけない悪い気の集合場所と知っておいてください。アジジ研究所からでした。